よしゆきビジョングリコプリッツなしじブシャージグリコプリッツなしじブシャージ買ってきました見ていっちゃいましょう。 梨汁ブシャーとはフなッしーの体は嬉しいことがあったり気持ちが高ぶったりすると梨汁がブシャーと溢れてくるなしそのブシャーと溢れた思いでプリッツを作ったなし。 触れた思い。感じました。それではいただいちゃいましょう。 こんな感じで入ってきますね<笑>あ梨の香りとカスタードの香りがしますよあーなかなかなんか香ばしそうな匂いですねそしてこれはプリッツですかそうですね なんかクリーム色っていうのかなうんなんか舟師の体の色となんか似ていますね。 の爽やかな香りを感じますよあとはちょっとこのカスタードクリームがこう後味でこう来る感じがするかな。 結構カスタード味のプリッツでなんか梨が爽やかな感じを与えているって感じですかねうん、うん、だからポキッと。 プリッツの味カスタードクリームがきて最後にこう梨が爽やかに広がっていく感じですかねうーんまあちなみに一応まあ「梨は入っていません」とは書かれているんですね一応ちゃんとご丁寧にねでもこのカスタードクリームが塗ってあるこのプリ つがあってその最後の香りでしたからちょうどよく合ってる感じがするんですよやっぱり、うん、あいいですね、うん、だからあんまし甘ったり感じにならずにこう後味が梨の香りに広がるからいやなかなかこれいいですねでもね カスタードクリームの味が香るプリッツがこうきてで最後にこのさやかな梨の香りねいやいいですねまあ梨汁ブシャッと書いてあるから中からなんかそういうブシャーってなんかとろけたソースみたいなのがあふれてくるみたいだったら 面白かったかもしれないけどまあプリッツですからねでも、これはなかなか美味しいですね、やっぱりね、うん、です以上グリコプリッツ梨汁ブシャージでした